おおおはははよよようううごごござざざいいいままますすすラーメンよ。ねめっちゃ久しぶり。<笑>今日はラーメンよ。というのもねあの視聴者様にご説明させていただきますとこれ超ダイエットしたんだよね。ね, ねもう2ヶ月近く2ヶ月ぐらいかな約8 0キロから現在67まで落としました、ね、ーイエーイでその間中はもちろんね撮影では食べてはいるんだけれどももともと撮影以外でね、うん 2人でだいたい週2回ぐらいはラーメン屋さん行ってたんですよただそれをもう完全に禁止しまして今までねちょっとね2人で一番好きで通いまくってた家系のねお店があったんだけどそこに2ヶ月間行けなかった しかも、あまりにも行きすぎて、<笑>伝えるタイミングとかもね、逃しまくって、1年ぐらい通ってるのに、動画にしてないという。ね。結構な頻度で行ってるのにね。行ってる。<笑> 2ヶ月ね、我慢した解放のご褒美ということで、本日は、いわゆる、吉村さん直径ね、末広屋さんという、とんでもなくうまいよね。うまい。まいよね。まあ、そこのね、ちょっとお店に今日は、二人で食べに行こうかと思います。まあ、こんな感じでね。 うちの奥さんと今日は一緒に行くので、えー、がっとピンマイクつけて一緒に食べようかなと思ってます。あ、そうなのそう。いいよ。<笑>ゆっくりね。タカコは普通に一杯食う感じでしょ、うん、で、ご飯食べるか食べないかっていう。ちょっと迷ってる。うんうん。で、あれは、えー、っと、まあちょっとね、事前にお願いはしてるんだけれども、混んでなければ、まあいつも通り並盛り食べた後に、チャーシュー麺とか、トッピングをしたものを、 2杯食べようかなと思うんだけれども、まあ、ちょっと忙しそうだったらねいっぱいになっちゃうかもしれないね、うん、人気店だからね大人気店だから、うん、はいということで、まあ、着いたねやっとね例えばですね時刻が15時そうちょっと前ぐらいちょっと前ぐらいだけど外待ちが12以上してますね<笑>だからちょっとね今日2杯食べようかと思ったんだけど忙しそうなんでね多分いっぱいになると思います すいますか。えっ、ー、と今ねああラーメンのりをしてあっ出ちゃったラーメンとのりと、うん、ちょっと今日はチャーシューめしをいいねあで俺はこれチャーシュー麺の大盛りに味玉 の, のりライスでこれだ 熱, 熱いねうんこれがね食券 6枚だねで、3枚は3枚ねはいということで、はい、もう店内に入っていますいでもうね注文はね終わってってたか子はラーメンと釜焼きチャーシュー飯、はい、で俺が大盛りのチャーシュー麺に釜焼きチャーシュー飯のメガ盛りそれにライスあ、はい、ライスもつけたライスも あ, あとは味玉だったりとか、まあ、ほうれん草のりとトッピングを注文してますんで あちょっとメニュー来るまで待ちましょう卓、はい、上の方がラーメンこしょうお酢でフライドガーリックに普通のニンニクと無臭ニンニクで、豆板醤でございますねあこの生姜もございますこれ逆さまにして ね, あ, ねありがとうございますこれ、ね、のメガと、ま、通常ね差がすごいね早く<笑>、はい、のセットはこれだね美味うわ うん、うま い, お い, しいありがとうございますすいませんありがとうございますということでですねいい僕の方も到着いたしましたのでいいちょっといただいちゃいますいただきますちょっとこれみんなに見てほしいねこのスープでございますようわよしいくぞ うん、<笑>ああ、本当にねこの末広屋さんはみんなが想像してる家系じゃないよね醤油のいい深い香りとだし感っていうのかなこれがでもすごいのよガツンとってよりもじんわり系たまらんうまいうん、うん、スープ飲んじゃうもんねうん また今日 も, もチャーシューがうめぇ、ね、うまい、うん、これ予約等で持ち帰りしてるんだけどこのチャーシューがもうとにかく絶品です う, わ、うんうん、あうめぇ 美味しい。うますぎるいい。私ご飯食べよう。あ、ご飯行こうか。頼んだこちらね、カマキチチャーシュー飯のメガ盛りですね。これひ っ, ひっくり返して。ほう。<笑><お><笑>こういうことね。うん。美味そ う, う, そう。すごいね、パンパン。パ、う、ン、ん、よ。じゃあタカ君もちょっと<笑>チャーシュー飯行っちゃってください。いただきます。うん。美味しい。美味しい。うん。 俺もいっちゃおうかな、この久々に、うんうん、<笑>大好きなラーメン幸せすぎるんだけど。うん ご 褒, 美よご褒美だよもううーんでも俺普段はさ製品屋さん来てもっていうか他のラーメン屋さんでもそうだけどさまず大盛りも頼まないしご飯も頼まないじゃん撮影だからっていうわがままトッピングだけどやっぱ幸せよね 我慢してたから、うん、久しぶりだからあこれてれて<笑>多分、うん、暴れて注文してるそしたらちょっとこの辺りでですねこの海苔にスイカのねほうれん草を贅沢にくるめましてこれと麺でねいきたいと思いますということお届順番にやらてください その日の日たためにダイエットしてたわ、はい<笑>本当ね、うんもちろん毎週食ってもうまいけどさ久々に食うと 1.5 倍増しぐらいにうまいって感動するありがたさがすごいねありがたさがすごいねでこちらのステンヒル屋さんねほうれん草を現金でトッピングするとこんな感じで出てきましてしっかりとね熱々に温めてくれるんですよ他のお店に比べてもほうれん草トッピング量多いんだけど、うん 全部入れてもスープが全然冷めないのよねいつもさ波盛りで海苔ダブルでちょうどいいけどさ大盛りした後ダブルじゃ海苔さんね今俺マジで<笑>う うんちょっと私には白いライスがあるのでちょっと先に食べちゃいますーうん、はい ということでこれね僕の釜飯のチャーシュー丼のメガ盛り完食でございますいつもタカコさビール頼むじゃないそうビールとラーメンね、うん、でも今日はご飯あるから頼まなかったけど、うん、腹いっぱいめっちゃ苦しいじゃんめっちゃ<笑>ちょっとほうれん草あ全員でしてとりあえず1個ねほうれん草からですねで今回はほうれん草ダブルでしてますんでちょっとこの辺を贅沢にさこう ようま、ん、い。うんうん<笑> 僕がせフふ屋さん来るときは絶対にね卓上のアイテムを使わないんですよっていうのもこのラーメンが好きすぎて買いたくないからだから今日動画でも来てるけどさう紹介とかしないね試してこんなんですよああう、ね、もう俺はこのまま今日食べるお好みも常にお好みももう絶対買えないね普通で全部でも他の家系のお店さんに比べたらさ常連さんとかも麺固めとか 濃いいいいいいいいととかさされれれるお客さんん少ない方だだ思うううよよよね、はいうん、そうだねそうこれいいこれチャーシュー巻きを。 うん、なんかもうだんだんだんだん辛かったダイエットの日々を思い出してきて泣きそう<笑>、うん、はいライスの先に完食ですねもう俺のご褒美はこれしか残ってない うんあーもうない名残惜しそうじゃあもうこれは限界ですかごめんなさい<笑>いや僕が半分ぐらいからここまで頑張ったいや頑張ったねだいぶまあでもねしっかりこうよラーメンは完成ということでごちそうさまでした先っきねすみませんあ先、ね、までした、はい いや、そうですね。幸せですよ。うん。ちょっと、この辺りで、ま最後の。追い込みですね。は、う、い、ん。うん うんったらもう最後の具材ですけどちょっと皆様にご紹介したいのがこちらでございますね普通の卵の 1.5 倍ぐらいあああるね2倍近くあるよねこれがねうまいんでぜひちょっと皆様も注文してみてください 溶けるような感じだよね、うん、さすがのオーレレスラーも二口だもんねあ、そうだね<笑>ちょっとこれ具材はラストで<笑>今日ぐらいカーニンしていいどうぞ<笑> お疲れ様うした。 ということで、本日はですね、えー、夫婦でダイエットして我慢して、まあ、なかなか来れなかったところをご褒美としてね、はい、2ヶ月ぶりぐらいに一番家族で我が家で好きなラーメン屋さんでね、撮影をさせていただきました。結構さ、いわゆるその牛村屋直系店と言われるお店の中でも、出汁が強くてさ、優しいスープではあるよね。普段ね、こう家系がちょっと強すぎて苦手なんですよっていう方にこそ食べてほしい家系だね。やっぱ俺らも年を取ったのか、こういった家系が一番 一番最高ですじゃあそんな感じで本日はお疲れ様でした、はい、<笑>ということで本日もご視聴ありがとうございましたえ今回ですね公開させていただきました末広屋さんいかがだったでしょうかえー、我が家え妻僕共にですねえ本当に一番人生で通っている家系ラーメン店だと思いますえ好みとしてですねもう一番家系ラーメン界の中で <笑>まあもちろんねいっぱいいろんなところはあるんだけれども、えー、妻は僕ともにですねこの好みがガチッとはまっている、まあ、そんなねお店さんでございまして、えー、昨今では結構醤油がしっかり効いていてスープもめちゃくちゃ濃厚で一口で食べただけでさこうガツンとパンチのある家系ラーメンが流行ってますけれども末広屋さんはね、えー、全然違うベクトルでして、まあ、醤油と出汁の感じ この旨味の部分がね、じんわりと、もう優しく体に広がるような、そんな家系ラーメンでございまして。いやね、これをね、一度味わってしまうと、もう離れられない、えー。ぜひですね、家系ラーメンが好きなんだけれども、まだ行ったことないよって方は、ぜひ一度行ってみてください。もう感動すること間違いなしでございます。でですね、えー、まあちょっと本日は雑談コーナーということで、 えー、僕のね動画の方では最近ねデカ盛りとかチャレンジメニューが増えてえそっちの本数は減っちゃったんですけれども並盛りをねまあ全種類というかまあ何杯とかね食べるようなシリーズがあるじゃないですかああいったね撮影をしている時って今まではこう食べながらずっとひたすら喋って食レポをしながらね紹介するみたいなスタンスだったと思うんですけれどもえなんかちょっと今後やり方をね変えてみようかなと 考えてておりましてというのも、まあ、もちろんその食べながらねずっと食レポをするのもいいんだけれどもやっぱりねコメント欄を見ると、まあ、そういったのがねちょっとやだよっていう方も結構いらっしゃるんですよただもちろん僕も味も紹介をしたいですし知ってほしいっていう部分もあるので一切ね、えー、食レポをしないというわけではなくて その一杯食べ終わった後で2杯目を注文してその間とかにねこのラーメンこうだったよってお話をすれば食べるパートと喋るパートこれ分けられてですねまあいわゆるその早送りとかねしてもらうにしても目安として分かりやすいのかなと思いますので今後波盛りをする際にはそんな感じで撮影しようかななんて考えておりますただですねもう 撮影をして編集がまだしてないよみたいな動画もありますのでえ何本かですねその波盛りシリーズに関しましてはもうすでに既存のやり方でやってるものもまだ、えー、ストックとして残っておりますので、えー、何本かはまだまだ今までのやり方での、えー、動画が出るかと思いますけれども、まあ、どっかから、えー、そういった波盛りシリーズに関してはこう食べるパート喋るパート分けるような動画に 変更していいくかなと思いますデカ盛りとかねチャレンジメニューに関してはやっぱりその1個大きいのを食べるのでその最後にっていうわけにはちょっとねいかないというか30分40分食べた動画の中でまあほぼ喋らずにね、えー、やっていくっていうのはちょっとなかなか動画としてもねその編集点もないしやっぱり僕 僕個人的に見てる方としても早送りというかね途中でやめちゃったりもしますので、えー、そういったおっきいものに関しては今まで通りのやり方でやっていくかなとは思うんですけれどもまあね、えー、確かに言われてみると喋りすぎな部分もあるかなと思うのでできる限りですね えー、喋らなくてもいい部分は喋らずに、まあ、基本的にはですねその食べるという行為に対してフォーカスを当てられるようなね、えー、動画作りにしていければと思っておりますはい、ということで本日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうじゃあね